もうマジで一個一個個こういうふうに口紅をこうつけて恥ずかしいんですけどここにこう印刷じゃないですからねこれねうーんってつけてほらうまくいったでしょキスマークをつけてでさらにですね香水をねこう一枚一枚ちゃんとつけてでここにでて。 塗ってでラミネートに入れてこれを君に送るっていうこれもう何百万やったかベベベンベベベンこれの何十倍もやりましたからねでこれをえっと7月26日までが俺のソログッズの販売期間なんですけど買ってくれた方にお送りするっていうような生キスポストカード1個1個やってますからねこれ。 恥ずかしいけどあと唇がめちゃめちゃ痛くなるんですよ口が削れるんですよフフフこれをあうまくいきましたねでれん、<笑>うまいでしょえっとグッズ購入いただいた方先日のソロライブの「俺に沼れ」のあの映像も1曲定点カメラのやつを最速でプレゼントしますっていう特典が3つつきますね白瀬 生キスポストカードとあと生キスポストカードをあの制作してる様子の動画とあとソロライブの、えー、と映像1曲定点カメラこの3つの特典が付きますので7月26日までの特典になりますのでよかったら、えー、と俺のグッズ手に取ってください<笑>以上ですちょっと足早に説明したけど意味わかりましたかね